皆さん、こんにちは。ST の車載向け LED ドライバーのご紹介、並びに最新リリースされているアレードライバー l e d 1 2 6 2 z t の評価ボードのご紹介をいたします。ST からリリースされている車載向け LED ドライバーには大きく分けて3つのトポロジーがあり、 それぞれの用途に向けて最適化された低電流制御と解像度フレキシブルに対応するための製品が数多く準備されています近年車載向けの照明における LED 照明はその低消費電力化や耐久性などの利点も手伝って急成長を遂げており今後ますます需要が見込まれます今日は特に使用頻度の高い アレードライバーに焦点を当てて最新の製品のご紹介とデモをお届けします。一般的に LED ドライバーにはディミングをコントロールする方式としてアナログディミング、電流を可変する方法と PWM 発信入力等によるデジタルディミングがあります。今回紹介する ALED ALED1262ZT アレードライバーは VLED の電圧を外部の DC-DC レギュレーターで低電圧にセットし ALED1262ZT のローサイドドライバーのルーム電圧を効率的に動作できるよう外部抵抗で低電流設定を行い基板を設計します ALED1262ZT では 7ビットのグレイスケールによって軌道をチャンネルごとに別々に調整でき LED オープンエラー検出も使用できますこのデバイスは I2C インターフェースを使用するバス駆動モードか OTP による内部カスタム構成を使用するスタンダロンモードで動作可能です EMI 低減のための遅れターンオンオフ時間 順次出力遅延、サーマルシャットダウン、アイスクエア C におけるコミュニケーションエラー検出、拡張ハミング符号化なども備わっています。評価ボードのご説明をいたします。車のテールランプや車内ルームランプ、テルテールといったインジケーター。 スイッチボタン、照明などは、それぞれ並列直列接続による LED を多岐にわたり、様々な色や輝度の調整、輝度の変化を多機能に行うことが求められます。ALED1262ZT は、1デバイスあたり12チャンネルのローサイドドライバーを備えており、また外部の ECU とのインターフェースとして、 I2C、を用いますこれらにより多機能で各チャンネルごと独立したディミングコントロールを動的に行うことができます今回お見せしている評価ボードにはマイコン DC-DC ハードウェアスイッチ等を実装しており ALED1262ZT は 各チャンネルごとに1つずつ LED を接続し4デバイス ×12 トータル48個の LED を使いドットマトリックス表示や順次軌道調整および順次送りなどをあらかじめプログラミングされた情報をもとにマイコンから順次実行させています。この評価ボードには専用の GUI を介して簡単にプログラミングを行ったり 各チャンネル LED の制御を独立して行うことができます。また基板に実装されているハードウェアスイッチにおいてもステップ実行できますので、開発中のトライアルの表示確認などするときに便利です。 ここで紹介している LED ドライバーには3つの異なるトポロジーがあります。LED 出力電圧や低電流ドライバーのロード電流、精度、デバイスの絶対最大定格等は弊社ウェブページよりデータシート等を確認していただければと存じますが、ここではトポロジーごとのリミングケーパビリティやインターフェースの仕様、 DCDC -DC 内蔵の有無などを見やすく表にしています。今回紹介した ALED1262ZT 並びに弊社 LED ドライバーに興味いただける際には、ぜひ弊社ウェブサイト並びに内容網をご確認ください。ありがとうございました。